いやね炎があんまり美しいもんでねちょっとね見とれてたらねそのまま眠ってしまったんですよ庭ではいどうですかこの美しさもうね惚れ惚れしましたで、えー、夜中1時過ぎですね、えー、目が覚めましてですね<笑>危なかったですけどね ただねあのー、気持ちよかったのでちょっとね近くの公園を散歩したりしましたはい皆さんこんにちはサルです、えー、ということで、えー、初火入れをした翌朝ですねはい片付け等も含めてまあ、朝飯のね、えー、コーヒーとか えー、ちょっとねスキレットを使った料理とかこのストーブでねやってみようと思いますでねすごいんですよ今までだったらねあの火がね朝まで持つことあんまなかったんですけどね記憶にある限りないんですけどねこれねやっぱの深いでしょう灰を結構かぶってるもんで日持ちがいいんですよねなのでこんな風に皮膚希望でやってやるとですね <笑>こんな感じでねもうほんと火鉢のようにね、えー、ちょっとこう灰を払ってね拭いてやると復活すると綺麗でしょ う, うんまあなんかね優秀なストーブですねこういうのって全てねそのストーブの形状その内側のね火床の深さとか形とか、まあ、穴の大きさとか穴の数配置とかそういったものに影響を受けると思うんですけど これはね、やっぱ優秀ですね、いいですね、はい、えー、美しい炎が立ったところで、えー、お湯を沸かしていこうと思います。この日ね、ちょっと朝寒かったんですよね、まあ、昨夜ここでね、えー、眠りこけてたというのもあってですね、体も冷えてて、その後はですね、最終的に部屋のベッドで寝たんですけど、まあ、冷え込んでたものでですね、えー、あったかい。 ものがありがたいですねはいこのあのケトルはねアストロで買ってきたやつなんですけどねまだスキッターが作れてないものでお湯がジャバジャバって出ちゃうのがねまだちょっと難点ですで、えー、朝なのでスキレットで目玉焼きを作ってみようかなと 思いますこんな風うにねアルミ箱を巻いてるのはあのなるべくこう洗い物を出したくないのでまああのキャンプの時ってねそうだと思うんですけど、まあ、これ庭キャンなんでね、えー、別にそこまで気を使う必要はないかもしれませんがやっぱり一緒ですね、えー、もうなるべくね<笑> 汚, しも汚したくないんですなのであの蓋にするねああいう平皿のようなものもアルミ箱で巻いてますこうするとね片付けが便利なんで はいもうほんとね煙をね最小限に抑えるこのストーブこれもちろん今日もストーブの紹介なんでねあの調理自体はね別にメインじゃないですよはいこんなふうにねチーズたっぷり入れて上出来ですね炎がね非常に綺麗にこに安定してねあの長く立ってくれるので、ね、料理もしやすいしこうスキレットなんかね 結構火力がね最初にあった方がすぐにねこう鉄板が熱々になるのでうまく焼けるんですけどね焼き物する時にあの表面がカリッと中が柔らかい感じねえそういう火力になりましたねなんかチャーハンとか作ってもいいですよね中華鍋でねまたちょっと機会あればねやってみたいと思いますくっつかないホイールなんでねあえてね綺麗に取れますね で、炭火っていうか置き火ですね、これね。なので、バーナーパッドを使えばですね、こうやってトーストで焼くこともあの問題なくできましたね。ちょっと焦げてますけどね。まあ、あれぐらいの方が私好きなんで、えー、あの風ふうにいたきにやってます。もうね、すべてが順調ですね。このウッドストーブ、非常にいいんじゃないかなと思ってます。あとね、代わりのね、 えー、紅茶を飲んだら朝ごはんはおしまいにしようかなと思ってでその後は片付けですよねこの片付けが面倒なストーブはまた嫌なんですよねあのよくあのバーベキューコンロがね片付けるのが本当に面倒くさくって残った炭も取り出しにくいし裏面の汚れもとても洗いにくいんで嫌なんですけど、まあ、そういう意味ではねこのウッドストーブもどうかなと思ったんですが 意外と簡単でしたねはいあのひどこがねこう可動式なのでなんかこうパッと単純にひっくり返したら出るっていうね前 の, あのペンキカの時と違ってちょっと面倒かなと思ったんですけどまあそんなことなかったですねどっちかっていうとむしろ簡単かもしれないですねはい、うん、これトングがねあの1つでもあの穴にねトング差し込んでやればね普通に持てましたね で、変形も全くしてないし、さすがですね、富士見産業ね、素晴らしいと思いますね。さすがじゃあ、自動車部品のメーカーだけあって、成功だと思いますね。感心しました。<音声>はいで、これね、あの、懲りずにね、また翌朝です。あのね、1点だけ、 思っったたことがあってたんですけど何かっていうとですね深いんですよねで広いんですよねまあ何せ前はカトラリーラックダイソーのあれでやってたというのもあるんですけどやっぱ結構ねこれあの小さい方から2番目のサイズとはいえやっぱ大きいんですなのであの薪もねそれなりに大きいもの長いもの入れないとねもうそこの方に沈んじゃう感じだし炭とかだとですね えー、そんなにその一人のね調理に大量に炭使う必要ないんですけどあのままの元の状態で使うとねなんかあの底の方に炭があってねクッカー置いてもね炭から遠いしあんまり熱が伝わりにくいんじゃないかなと思ってちょっと変形させてみましたはいこれだとねあの上の穴がねないので二次燃焼がしないから煙が多いと嫌だなっていうのがあってね試しにやってみてるんですけど どうひ、ねまあえー、どこのね底の穴から入ってくる空気は十分みたいですねはい炭に火をつけるためにね小枝を足してるんですけど、まあ、どうしてもねあの炭に着火する直前っていうのはね煙が出ますよね炭にあの熱を奪われるん で, です、ね、温度が下がってこう消えかけるんですよねそこで皮膚規模で空気を供給してやります <笑>ゴルゴキャンプ面白かったですよあのい第1話がね一番面白かったですね、はい、で解決です、はい、まだちょっとね炎揺れてる感じあるんですけどね煙も少し出てますよねでこの五徳をのせるとねあのスッとねそれも消えるのでやっぱこういうあの筒状のね、まあ、わずか10 5センチ1 0ンチもないようなね 筒なんですけど、やっぱこういうのがあるとね、炎が安定するっていうのね、よく分かります。はいで。これでも煙も出ないんでね、非常にこう優秀ですね。縦の長さがの半分になったんで、随分形が違うんですけど、まあ、炭火だったらこの方がですね、ソロにはねいいですよね。まあ、こんな風にこう変形させて使うことができるっていうのもね、この富士ミストーブのね非常に強みかなと思いました。 次回ね、もう一個紹介します。使い方。あの、良ければチャンネル登録もお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。